こんにちはアンです<笑>今日はこのドローンを紹介しますエアジャガー1002これです車とドローンが一体化してて車としてもまあホバープラットみたいなねこうして外してこちらはドローンとして飛ばすこともできます コントローラーはこういう感じになっていますあの4チャンネルでこのボタンはオートリターンそしてこれがヘッドレスモードでここがワンキーで離陸着陸ができるそして最後のこの一つは緊急停止これは押してしまうと緊急停止してしまうのでまあよぽどのことがない時以外は使わない あとはこっちのボタンのこの小さいのは、えー、トリブ。こちらがね、機体の前後のトリブ。で、下の2つは、えー、横に行くのこのヘルロンのトリブね。で、ここの前の方についているボタン、これは 3D フリップって言って、このボタンを押してから、こう、こっちにやると右に中る。前にやると、 毎日でね。簡単に 3D の宙返りができる。ね。こんな小さいのにね、すごいね。まあ、大きさは 8.4 センチ ×8.4 センチの高さが 3.1 センチ。で、重さはなんとね、22.7 グラムです。軽いね。ね。この中にちゃんとね、気圧センサーが入っていて、自動で高度維 だからワンボタンでピューって上がった時に、自動でもうずっとこのままコードを維持してくれる。ね。すごいやる。ね。で、ワンキーで離陸リリして、ワンキーで降りる。ね。まあ大体着陸と離リ陸リっていうのが一番難しいしね。ちょっと怖い。ね。だからね、ワンキ ー,、あのー、このボタン一つで離リ陸リしてくれるっていうのはとてもいいですね。それで、ね、もしも外で飛ばしたりしてね、ああ、もうちょっと見えなくなったなっていう時に、 1t でちゃんとリターンしてくれるという、戻ってくれるというね、そういうシステムがあるというのが素晴らしいですね。で、バッテリーは、これなんですけど、バッテリーはね、ちゃんとね、初めから3個ついてます。だから、まあ3個ついてるので、まあたいちょっと遊ぶぐらいからね、そうね、だいたい1個で5分から7分くらいかな。なので、まあ3個あれば、まあたい20分ぐらいは遊べる。まあそういう感じですね。 3個ついいいててるとうのはとてもいいですねそれ以外にね、まあ、あとそのバッテリーをこれはねあの USB でこちら側をバッテリーにつけてでこちらはパソコンとかの USB に挿してバッテリーをあの充電するんですけども最初に充電あのバッテリーが空の場合はねここにねあのレッドランプがつすそれで差し込むと、あのー、消えてそれで充電が完了するとちゃんとまたレッドランプがこう。 解熱するようになってるんで、まあ分かりやすいと思うんですね。まあそれ以外は、まああと、うん。予備のプロペラが4つついていて、それに、プロペラをね、取り外す工具と、ドライバーがついてます。ね。まあ大体そういう構成です。ね。そしてね、これはね、あの、6軸ジャイロセンサーが、 内蔵され て, いてまあ安定感があるっていうかな6軸ジャイロセンサーっていうのは角速度センサーと加速度センサーが3軸ずつついてるっていうまあ大体一般的にこういうドローンでもね、まあ、ついてる仕組みだとは思うんですけど、まあ、そういう意味ではねとても安定して飛ばせるというねそういうジャイロセンサーもついてますねまあまずはね飛ばしてみようかなと思うのでねその動画をお送りします スイッチを入れます左のレバーを上下これでジョイントされますでワンボタンで上昇 3D フリップ 3D フリップ いかがですかこのエアージャガーが1002ねなかなか面白いやつかもしれないよこういうふうに車で走らせることもできるしドローン単体で飛ばすこともできるというねまあこんなに小さいんだけどね気圧センサーが装備されていて高度維持されるとかまああとねスピードも3段階で変えることができるねうんこのボタンを押すことによってスピードが3段階で変わる 3D フリップっていって宙返り宙返りはこのボタンを押してコントローラーの右を左にすれば左宙返り 3D ボタンを押して右にすると右に宙返りそして 3D ボタンを押して前にすると前に宙返り、ね、あの結構誰でも簡単にできるようになってます、ね、3000円でそんなことができるん 大体こう通信距離はね、ドローン単体の場合は60メートルぐらいで、か車のこの状態にすると10メートルとらいと、まあ、メーカーを言っています、ねまあ、実際は60メーターも離、ね、して飛ばすと、ほとんど見えませんから、どっち向いてるかわからないので、まあ、そこまで離、ね、すということはもうちょっと考えられないですね、このドローンに関しては、ね。ね まあそういうことなので6 0ーあれば十分です、ね。なかなか面白いやつです。エアージャガー、1ジャルジャガー。どうですか遊んでみたら面白い。この動画がいいと思った人はぜひグッドボタン、チャンネル登録も お, しよよろしくお願いします。それでは、ぜひ今度もまた見ます。 干了啦